山をかていきました。三人で固まってるのは良くないから、俺は他の場所に行こう。ケイトたちか俺が狙われるから、どっちかは回し切りたいね。こっちに飛んで来られたくないから、ビデオ回収しとくか。回し切ったら呪い解除しに行こう。違う場所の人が狙われてる 対側かバベチリはまだないよな呪いをまず解除だ発電機回しきれないな誰も行ってないなら俺が救助だ が行きそうだな救助任せて発電機引き継ぎしよう。固有付近回せてないから、急いで回そう。 おっと、俺がビデオテープ回収しとかなきゃな。ケイトはセルフケアできるから、俺は発電機回すぞ。地下に連れて行かれそうだな。仲間が近くにいるけど、救助できそうか イラー来ないな呪い解除したら救助課生するぞキャンプだなー交換いけるか階段の段差で間に合わなかったか猶予ないし突っ込むのは無謀だな おもう一人来てくれたしまった入り口で壁になればよかったケイトも言うよなしかみんななんとか立て直してくれーみんなんで戻ってきたんだ ストライクかストライク失敗したみんごめんなーキラーは離れないだろうな。 バレた<音声>。ありがとう。<音声>俺を追うか<音声>ダメだ来なかった。 そこなら地下までは届かないぞ。速救助の方がいけるかもしれない。声が聞こえない距離で待機しよう。え見つかった俺と違う場所に逃げてくれ。 俺だ、ケイトが逃げ切るまで、耐えろしまったケイトの声がする場所が被ったケイトは左か よかった、俺に来てる。でもこっち側で倒れるのはまずい。よし負けた。テレビ近くにあるおお、探しに来てくれたのありがとう。 助かったよ、ケイト。ここが一番逃げやすいかな俺がビデオ撮るよ。回せるとこまで回して救助だな。救助した後呪い解除しよう。 天秤なの気づかなかったどこかから見られてないことを祈るここも発電機やってたのか中央とここ攻めるぞ二人は地上優先で隠れてほしいな天秤まだあるけど俺はあと一回釣られても平気だ ここにはテレビないはずどこから来るっての時間終わってよかった。 よし戻ろうすぐに飛んでこれないようにしなきゃな来る発電機ない方に引っ張るぞ 今のうちにつけてくれー通電したぞありがとうみんな ゲートは固有付近に2カ所ちょっと遠いな左奥より右奥の方が近いよな では厳しいか。ケイトなんでそっちに逃げ道を開けてどっちかが助かるようにごめんなケイトを 俺が攻撃受けてればなー。